こっちの手を切り替えこ れ, すごいいい、ね、これ、すご氷これ、下手にずっとこうなったら、このパって、次こう、ね、このすぐこ意識の、意識の切り替えっていうかな、意識相手の人たちは最後までこれ、何か や, やりたいんですか、例えば担当のやつ行ってきたら、担当いつまでも、そし担当ゲってでもこう や, っ て, こうや っ, てってやりたいんです。 そうじゃなくて別にこの手関係ないからも う, もう入ってくからね そ, れそういうのからよろしくねやってくれると思うんですだからこの追っかけていきたい手もう こ, の こ, れにたこれに来た手はやめて自分がこうなんていうの空いてる手でこう崩していくっていうそういうふうにやってますで今耳投げそっちこて返しちゃいますけどそれをちょっと意識してね見せたらもうあ見せたらもう見せたら もうすぐ入ってきてる、き見せたら、見せたらもう意識を切り替える。この手関係ないから、この手なんかする関係ない。見せただけ、もう入ってるの。そして、ボン。難しいですね。見せたら、もう入ってるの。そして、小手がい意識を切りる。このここに、ここにずっとこういうふうって何かやるって考える。見せただけ。 転換者そこっちであるから自分の態度を頑まってくると見せて見せてこう<笑>変わって今と同じですけど今度はだから意識を切り替えて見せただけ<笑>そして、ね、見せただけ見せただけこうね<笑>このケースを<笑>じゃあ今ね、えー、見せたんですよ こうして、ね、こにねって、見せて、ねね、見せて、気にしないで、見せてないしで、今度はじゃあ、見せて気にしなかったんだけど、こっちの手見せたんだけど、今度はこの手使ってなんやよ、こっちの手からこっちも使える。そううのやりましょうか、パッと見せたらパッと持っ、ね、て、そ振りかぶる。見せて。ね こう、ね、もらう見せといて、見せて、見せて、見せて、おはい、ら一応、見せて、持って、<笑> 見せて、持って、まっすぐ上げて、見せて見せ、見せて、見せて、持って、まっすぐ。持ち替えね、見せたのを、こっちの手見せたのを、今度、見せたのを、持た、まあ、なくていいんこっちの手を、<笑>さっきは見せ、見せて、気にしない 見せてみた、ね、やった。ただっんけど、今度は見せ て, ってますそこっちの 手, 取っ手でもらいたいんですよね、おいしい餌見せなきゃいけないんかで、成虫船の前で僕がこうやってやってたら、彼取りに来ないの、や次来るから、僕、やられたら分かってるから、で見せるときは知らない、いいよ、取って持ってっていいよって言うて、おいしいって、彼にとっておいしいって、それ見せてる、そして取りに来たらもうすぐ、自分の花が。 見せてたらもうこってんのな。そういうふうにやらないと。初めからこうやってやって、こいこい、right。こないよたらね、なるほどね。だからちょっと欲しいって言ったら、欲しいって言ったら、誠実なはずで弱いって。優しいね。力入ってす、優しいって。もうちょっと次にしよう。こ 見せて、おます。<音> この手こっちたの、はい、この手外してこここの。手、て、でこうとかじゃなくて今度はこの手同じ手で って見せて、パッ て, て見せて見せて見 せ, 見せててたねしらこれでやめちゃう、はいはい、っててやってもう一回使う。えー、もう一回使うときには、どうでもいい。 いいろろ、そういうふ う, いう風に使うってことね、だから見せた手をやめてもう一回使うってこと、ね、そういう、ね、さっきは見せた手をなんか違うってこと、ね、今度は見せた手、あこっち来たら、こっち来たらやめて、もう一回、そう、受けに行たら、こういう、だから内から入ってきて、こう下で、下で入ってきて、やめるよね。で これね、見せて、この手見せて、厳しいというか、まあ、できたらこ厳しるこを自由にしてこれも使うってれっいうこと思と。 も う, う, う, うね、を使えば、いろんなことが で, できますよ、ね、のちょっと、同じことやったので、ね、こう持ち替えて、例えば、使って、これからこう、こうこうまあ、しかし、先生みたいなもん今やったのは、例えば。 もうちょっとってたこうパンパンってやるときにもっとちょっとここ自 由, 自由だよってやるここ自由にしていいよって思いながらパーッてやって。 石を、ね 使, <笑>ねね、使, 使って、ここだよって言い聞せながらやるんですよ、ね これだけ、僕と考えてるとこれだけなん だ, だ最初はこれだけしか言えませんですけど今度は一個使ってこういうのともしくはこういうのとこれを意識して こ, こういう時にこのままいったらこのまま倒すと使わればいろんなことができるようにこういう時に、うん、あ, <笑>あと10位になれるじゃあ そ, れ そ, れそれでは終わりにしましょう Thank you.